韓国の7人組ボーイズグループ BTS のメンバー人員が兵役義務を果たすため陸軍に入隊した。日本でも大きな話題となったが、その裏ではキング・アンド・スファンの暴走がネット上で注目を集めていた。ネット上でまた暴走するファン12月13日、BTS の最年長メンバーで30歳を迎えたンが陸軍に入隊。 グループの公式ツイッターには、メンバー全員が笑顔でジムを見送る写真とともに、僕たちのお兄さん、行ってらっしゃい。愛してるよ、とのコメントが投稿されていた。なお、他のメンバーも順次入隊し、所属事務所のハイブ、ハイブは、2025年に、韓全体での BTS の活動再開を希望している、と発表している。 世界中で人気を集めるグループとあって、このニュースは日本でも大きな話題に、ネット上にはファンからも、ついにこの日が来てしまった。寂しいけど、行ってらっしゃい。メンバー全員が見送ったと聞いて胸が熱くなります。ジンくん頑張ってね。 世界情勢を考えると心配だけど元気に帰ってきてほしいなといった応援のコメントが続出しツイッターでは一時、ジンくん、アーミー、B、D、S、ファンの総称などのワードがトレンド入りしていた。そんな盛り上がりの裏では、キングピンス以下、キンプリの一部ファンがまたネット上で放送していた芸能ライターという、 キンプリメンバーの岸優太平野氏、ヨ神宮寺優太は来年5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所からの退除も発表しています。 公式ファンクラブに掲載された文章には、時間をかけて本音で話し合った結果、大切にしていることは同じでも、海外での活動をはじめとして、それぞれの目指したい方向が異なることもわかりました、などと綴られており、脱退と退場を決めた3人は、海外での活動を目指しているのだと思われます。どう前ジャニーズファンもドン引きか、一方、 ティアラと呼ばれる金プリファンの一部では、以前から、脱退退場する3人を一平に所属させてほしいといった声が上がっているのだと言わう。BTS が世界中で活躍しているからか、一部のティアラはネット上に、ジャニーズを退場して、ハイブに移籍しないかな世界に行くならハイブがいいと思う。3人をスカウトしてほしい、などと投稿しているんです。 特に平野はファンの間でダンスに定評があり、俳優として活動していることもあって、平野くんなら韓国でも通用しそう。韓国の事務所に引き抜かれてもおかしくない。と期待を膨らませているようです。スポーツ上記者。しかし、こうした声は K-POP ファンから失笑されている様子。ネット上にらジャニーズと K-POP は全然レベルが違う。 いきなりハイブにいっぴれるわけがない。あの実力で通用すると思ってるのがすごい。K-POP も舐められてるな。といった指摘が寄せられているほか、ジャニーズファンも。そもそも平野仕様は韓国を目指しているのティアラは暴走しすぎでしょ。ファンがメンバーの将来を勝手に決めようとしてるの怖い。などとドン引きしている。脱退と退場を発表して以降。